どんなに忙しいお母さんでもおトイレは行きますよね。その一日何回か行くおトイレの中のうち3回だけやっていただくと足全体が本当に2週間でほっそりしてくるトレーニングご紹介していきます。かかとをしっかりと閉じてくっつけるようにして足のつま先なるべく外に開きましょう。外に、ね、開ければ開けるほどお尻がキュッとなっていくので無理ない範囲ででもなるべく開いていきますね。はい、そしたら両手は こうやって上に上げてもいいし腰でもいいしご自身のやりやすい方でやっていきましょうかかとを持ち上げてでこの時ね親指の母指球母指球でここの親指の母指球親指の下ですね、ここここの部分で床をぐっと押すようにしていきましょうかかと持ち上げますね。はいそしたらゆっっくりと吸ててお膝を曲げて で、伸ばす、これだけです。吸って曲げて。吐いて、伸ばす。三。じる<音声>。ラスト十五、曲げて。 閉じるです、はい、これだけこれだけを1日おトイレ行く時のうちの3回だけでいいのでおトイレの中でもしくは洗面所とかでやっていただくと本当にね足変わってきます。2週間だけ2週週間間だだけけ おトイレ行くくとにやってみてみださいで、えー、と何も捕まらないとね大変な方もいらっしゃると思うのでお家のねおトイレ行く時とかはお家のあの手を洗う洗面所のとことかで手を洗面所のところに台について台についてこういうふうにやっていただいてもいいしお仕事場のねおトイレとかだったらちょっとね触るの嫌だったらそれほ本当壁に指1本だけ壁にね指1本だけついて こういういいいいいにやっててただいてもいいですねそれかお仕事場とかでハイヒール履く方ハイヒール履く方は最初からかかと上がってるのでめちゃくちゃ楽ですよね最初からかかと上がってるのでかかとつけたままこのままこれで結構ですお仕事場の人はこうやってヒール履いたままこういうふうにでこの時に こうなったりしないように、こうなったりしないように、お尻を真下に下ろすようにしてみましょう。で、吸って曲がって、吐いてふーっと閉じます。吸って曲がって、吐いてふーっと閉じます。そうするとここ触るとね、内ももをめちゃくちゃ使ってるのを感じると思います。ね、お仕事場のおトイレの方はもうほんこのまま、これ十五回です。たった十五回。 ふ, っ, ふ っ, って感じ。ねお仕事していらっしゃる方とかは仕事場のおトイレでぜひ15回。 8回ぐらいみんな多分おトイレ行くのかなそのうちの3回だけでいいから、ぜひ2週間続けてみてください。本当にビフォーアフターの写真撮った方がいいと思います。ぜひアフターの写真、もしよかったら送っていただいたり、コメントよろしくお願いします。今回の動画役に立ったなっていう方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは